画面の公式サイトで見ると出てたんですね。これ絶対試してみましょう。Twister、Kali、Manjaro、g e n もありますね。ミニマルタブは最小限のシステム一覧が。テスティングスタブはよくわかりません。メディアタブには Libre や OSMC など Codi 系のメディアセンター OS があります。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 再度リスタートして OS を切り替え設定を行います。今度は Twister OS です。起動時は最初にラズベリーパイ設定を行い、その後に Twister の初期設定です。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 うっせわと皆さんに言っていただけるようにボリュームを上げようかな。ではまた次回。